長野県を走る3つの特急列車を乗り継いで景色を楽しむ旅をしていますその様子は3本の動画に分けて皆さんに紹介しておりこの動画は2本目にあたります新宿を朝の8時に出発する特急あずさ3号に乗ってまず最初は昔の建物が並ぶ木曽路を見学その後そこを通り抜けてきた特急信濃号で県庁所在地の長野駅へ長野の近い駅から出発する特急スノーモンキー号に乗って湯田中温泉に向かいましたここが本日の目的地ですこの動画では湯田中温泉の様子を皆さんに紹介します ところで以前から全国の旅館業を営んでいる方に、ぜひ私に取材してほしいところがあったら連絡してくださいというふうに、えー、メッセージをお送りしていたんですが、その時、いの一番に連絡をくださった旅館さんが、この湯田中温泉の清風草さんでした。ぜひ、スーツさんうちに泊まりに来てください。今回は宿泊代をタダにしていただいたということも正直に視聴者の皆さんにお知らせします。あ、でここが清風草か。私もね、Google マップなどを見てきたんですが、 あ、結構小さい旅館なんだなと最初この入り口を見て思いましたただ建物は相当古そうですいや少なくとも戦前だろうあとで聞いたらば明治20年代とかそんな風におっしゃってましたねところが意外にもですねこの建物は長方形でしてその短辺が正面玄関になっていたようでかなり奥行きのある建物だったのです相当広い旅館でしたあスーツさんいつも動画見てますよありがとうございます 私は撮影の技術には乏しいので、すみません、なんかこう動画で使えるような素材ありませんかと言って、綺麗な写真をたくさんいただいてしまったんですけれども、清風草さんにはまずお風呂が3つあって、ここが一番大きな露天風呂、まあ、他にも味のあるお風呂があり、湯屋建築と呼ばれる建物の上が湯気が逃げるように高く天井がなってますけれども、その中に、実は長野県は全国2番目のリンゴの産地でありまして、そのリンゴを浮かべたリンゴ風呂、そして夕飯もリンゴをたくさん使ったもの。 この辺が、特に湯田中温泉の周辺がりんごがたくさん取れるところで、えー、やってくる途中の列車の中でもたくさんりんごの木が植わっているのを見ることができます建物も場所によっては明治時代からの歴史を感じさせるような場所がありますそして本日は残念ながら今年暖冬だったのであまり雪の雰囲気を感じることはできなかったのですが冬はこんな感じの景色になるんだそうです明治時代の建物とは言っても中はちゃんとリニューアルされておりますからそんなに古いとかボロいとかそういった印象は受けませんただこのような階段とかね 部分部分で見てみるとああこれは確かにすごい古い建物なんだなと感じられるところがたくさんあります少し急になっている階段を上ると奥のこのタイルこれもまあ明治時代のものじゃないと思いますけど結構古そうですよねこういうの私好きですよこの右のところにいろんな部屋があると書いてありますがこのような木造の建物で二つとして同じような部屋がないんだそうです部屋に入ってみましたがあらこれ布団を敷く場所がないなあということは これだけではこの部屋は収まらないということですね。相当広そうなところです。お茶セット、それから奥には温泉の文字が入った温泉饅頭です。そしてこっちがその寝室なわけですが、いや、ずいぶん広いところですよ。これ大変立派。奥にもどっしり分厚いこたつが置いてあります。ちなみに1泊2食付きでね、1万2000円とか。 それぐらいから確かあるという話でした。私が今回泊まった部屋が一番広い竜王というところで、そこは多分値段の設定が少し違うと思いますが、1万2000円、1万3000円台からってことであれば結構安いと思うんですよね、2食付きで。まあ、これから夕飯の様子など皆さんに紹介しますので、ぜひご覧になってみてください。ま本、あ、当このところの暖冬というのは厄介なやつでしてね。えー、日本ザルが温泉に入らなくなったら明日また動画で撮りますが、えー、それからこの。 コタツがね、立派なのがあってもすごく心が惹かれるんですけどまあ、夜になると気温下がると思いますがまだ今のところはあってもね、そんなにこれのスイッチを入れて入ろうという気にはなりませんしかし広いのれ、何で、ね、止まれるんでしょうあそこにあの、3つまだ椅子がありますからねやろうと思えばここにこたつもう1個ぐらい設置できるキャパシティがありそうですねまたこれも開けてみます、ね、おおんかすごい恐ろしく動きがいいな元気いっぱい指 を, 挟 ま, いを挟まないように気をつけましょう 湯田中温泉の夜はね、前いてたけど、めちゃめちゃ綺麗でしょ、街全体がライトアップみたいな感じですからね。おぉ、いや、さっきね、私もあの、ここ通るときにマスクをしておりましたので、匂いがあんまりよく分からなかったんですが、なんだろうな、こう、和風の香りというのかな、素晴らしいいい匂いがする、向かい側は温泉旅館って書いてあって、明かりがついているようだけど。 今はコロナウイルスの関係で外国人観光客が減っているそうですからお休み中なのかもしれませんね。それじゃあ6時半夕飯の時間ですよ。普通6時半に夕飯とか食べませんからなんかもうその時点でね日にち上がいつも夕飯食べる時間とか10時とか11時とか12時とかだから健康かわいいですよ。はい、この。 うっかり失敗すると、スリップがこ ん, こんななっちゃうこの感じがいいですよね、旅館にいるって感じがするわ。木造家屋だとありがちなことですこれあのう ち, うちに泊まりに来ているお客さんがカメラマンでその写真ですへぇー、はい、で、そこにもサインがあるんですけど、はい、うち実はテレビ東京の片知りものドラマ、サツドラマの撮影を3回ぐらいやっててへぇあ、そうなんですかはい。それでこれ サ, サインです、ね、へぇー、あ、すごいありがとうございます あ、ここがお食事どころに呼んでいただいたんですけどもこれもまたこんなねめちゃくちゃ広いんですけどねこういう広いところに連れてきていただきましてここに置いてございますこれね、えー、早速あのもう料理はねすでに紹介していただいてるんですけども信州牛っていうのかな、えー、中にブロッコリーだのなんだの入っておりましてこれからですねあの旅館の毎度恒例イベントですけどもまあ、やっちゃうかこのチャッカマンでもってケンをする。 クの点火の瞬間が映ってませんでしたけどね。 これなくして旅館ではないと思います。毎回そう思う、えー。それからさすが長野県ということは、あの海こそなければ物騒にといいますが、えー、海がございませんので、鯉が天ぷら。天ぷらら唐揚げか、唐揚げになって。こちらは天ぷらですね。でこれはね、えー、リンゴの天ぷらだそうです。この辺りはもう道中でも皆さんにご覧に入れたと思いますが、リンゴ畑がたくさんあるわけでございますで。これもね、今言い忘れましたね、新中級サイドの生での登場ですけども、えー、これはリンゴを食べて育ったんだそうです。というは贅沢なものを食って、 長野県は全国第2位のリンゴの産地しかし海からやってきました贅沢の象徴生のお魚などもおりますこれは何だってお質問かなあこれはニジマスですねニジマスがご昇乱茶ャん蒸しだな長野県の茶ャん蒸しは多分甘くないでしょうね地方に行くとね茶わん蒸しが甘いということがあります、まあ、特に東北地方ですけど、ね、東北地方の茶ャん蒸しはもうプリンですから、まあ、東北の話は今どうでもいいここは信州ですのでね 長野って言葉好き、大好き。えー、リラックスなります。えー、新山ヒノキ風呂、使用しています。ちょっと読めないけども。この宿の案内が書いてありましたけども、この宿には3つの温泉、お風呂があります。3つあるのはすごいですよね。客室も結構少ないしね、贅沢ですよ。これ1泊1万2000円からっていうのがから大したもんだと思います。本日はようこそお越しいただきました。ちゃんんと広げれれば読めるんですね、えー、それから こちらたぶんストレートってやつでしょあの通常のアップルジュースとのあの透明なやつとは違うりんごジュースでございますおいしいね気づいたらなくなってるやつですよこれほんとになくなりましたご飯登場ですよこれスーパーコシヒカリっていって基本的に地元の食べ物を用意していただいてるんですけども木島平もうこのすぐ近くですよねここと野沢温泉の間ぐらいにあるところです 旅館のお食事っていうのは基本的に味付けが濃いめですんでねご飯はたっぷり食べてしまいます今日はさらにお蕎麦もサービスしていただけるそういやサービスなのかな多分そうだと思うんですけど地元のね、えー、農家が作ったなんかその蕎麦をすぐ出していただけるって話でしたよでかくなる上はお吸い物ですけどなんかユ子の香りがするかなそれ気のせいかもしれないですけどキノコが入ってて蜜葉おいしそうだなこういうの好きなんですよ酒に 食べちゃいたいところですがまあいろいろね旅館は食べたいものがあるんですがまず優先的に冷めては絶対にいけないこういうお魚から食べた方がいいですねうんみたいだなにじまそって塩焼きしか食べたことなかったけど、えー、こういうふうに食べるとうんこしがいてておいしいわ。 洋食でにじまス調理したの初めて食べたはいで、えー、新州牛というやつですけどもこ れ, これいいかななんかこう置くのためられるんですよね油物をここに置いたらあとで掃除が大変なんじゃないか、まあ、自分ちじゃないから別にいいそんなこと言っちゃいけないからねお世話になってるんでねでまあそういうもんでしょう自分ちじゃないからいいんですもんね旅館のいいとからこれですもうこんなに火が通っております早く食べた方がいいなこれはね この青い固形燃料で焼くやつは結構固形燃料が完全に燃え尽きるまでずっと火通してる人もいいんですけどそれやるとあの焦げる場合がありますんでねもう絶対あれですよ自分で見極めて食べた方がいいですよ多少レアでも食べられるんだからうん 脂身とかあんまそういうのがなくて肉の味がしてきますね早く食べようもうちゃんと火が通ってるから今のうちに全部まとめて食わないとウェルダンにやってしまうこれこれですよこれ贅沢な感じこの後片付けとかを心配しなくていいっていうのが楽でいいですよね旅館の良さってのはもうなんかそういうとこにあるんじゃないのかな どっちかっていうと、なんか専業主婦とかの人がね、普段の家事労働から解放されるっていう点が旅館の魅力の一つなんじゃないかな。だから日本でこんだけ受けてるんじゃないですかね。うん。ご飯がどんどんなくなります。そしたら次にですね、これ、そばが到着しましたので、これ、速やかに食べないといけないので伸びちゃいますからね。ちょっと太めのそばだな。うん。 うん、少なめでお願いしました少なめしていただきましたやっぱあのそばの本場で出てくるやつこれ冷たいの出てきたわけですけど冷たいそばも、方が的においしいですよね麺類って基本冷たい方が締まってていいと思うんだけどラーメンぐらいじゃないですか冷たい方があったかい方がおいしいのは、うん 私蕎麦ってあんまり好きじゃないですけどね。長めとかのそばはなんか主張がそんな強くない気がするんですよ。まあそばの風味はしますけど、そば麦そば蕎麦蕎麦の香りがします、まあそばがジャリジャリみたいな感じじゃないんで。長か好きなんですよね。あとはりんごの天ぷらなんですけども。んー シャキシャキしてるけど、煮リンゴに近いですね。このまま食べちゃってるから、かな醤油と か, なんか塩とかつけた方がいいですね。醤油あるからつけてみよう。あ、うまいおいしい。スジカに塩塗って食べるみたいなもん塗りやしないか。こおいしいな。みなさんね、あの、リンゴに醤油かけて食べたらいいわ。ああ、おいしい。はい、続いてこちらはもうすでに1個食べちゃったんですけども。濃いの から揚 げ, げでございます。何番っていうのかなうん。おいしいですねあの。泥臭いとか何とか言われることもありますけど、美味しく調理すれば匂いのしない鯉。また多分このから揚げっていう方法がいいんでしょうね。どこの鯉ですかね松本城のお堀のあるやつとかじゃないんだろうけどな。あの鯉はまずそうでしたからね。ちょっと 鯉, は鯉も鯉で苦労してるんだと思うんですが。ちょっとこうタレを追加しておきましょうね。 お刺身もうまい昔の長野県ではね刺身なんか食べれなかったと思いますよ冷蔵庫とかがなかったような時代には海が遠いですからこんなホタテまで来て立派な時代になったもんです、うん、この湯田中 な, なんか海の魚が獲れないどころか海の向こうから観光客がいっぱい来るんだから本当に大したもんですよ あとですね、旅館に泊まりまくってる私としてはもう旅館あるあるなんですけども基本的に温泉旅館の食事というのは多くまだありますでしかしこのような味が濃くかつこれは野沢菜漬けという長野県でなくてはならない美味しい名物ですがこれも残っててこれを美味しく食べるためにはご飯が必要なんですよもうだからねあの、追加のご飯に手を伸ばさざるを得ないもう満腹なんだけどね食べないで帰るわけいかないですから このね、泥沼のご飯をおかわりに挑戦するようになりますとここ結局温泉旅館のように食事終わったあとにもう動けなくなってですねそして、えー、温泉なんかもうどうでもいいんじゃないかなそんな気分になってくるんですち ゃ, ちゃんと入りますよ今回はもうただであの止めてもらってるんですからそれでお腹いっぱいだから温泉入らなくていいわとかそんな許されないでしょ 何のために止めたんだってことになりますよまあそんなことなくてもいつもいつも入りますけどねそれ必ず行ってきますよ温泉旅館止まって温泉に入らなかったとことは1回だけあったなでもなもバカだと思いました何、ね、うも二度と繰り返すまこれも美味しいんですけどこ染み渡らせて大根と一緒に食べるのが美味しい何のためにご飯だではお腹はいっぱいにございます戻ってまいりまして二つを余熱してあるなこれあら よいしょ座布団が外れちゃってよっこいしょおおあいいなこれいいよいいよおっもうこんなの最高ですよあ、まあ、当たり前のようにこたつは肩まで入るんですけどね温泉と一緒お中いっぱいになって 最低気分になって眠って気づいたら朝とそれじゃまずいんでちょっとアラームはね、あらかじめかけてありますそれじゃあしばらくゴロゴロしましてお腹も減ってもうお風呂に入ってもいいそうですあの時間で交代になるんですけどねでは行ってまいりますありがとうございます撮影用に特別に貸し切りにしていただいておりますので カメラを回しても、何の気軽にもいりません。いいですね。ここはね、まず露天風呂。一応先に、風呂場探検します。うおーおーおおあいい感じだ。白いぞ。お湯の香りがしてきました。湯田中温泉っていうのは、あの、透明な温泉なもんで、まあ、見てわかる通りこうなんですけども、だから、そんなにこう、匂いとかもしないのかなみていなイメージだったんですけど、結構香りがしますね。お。 塩化物線だったような気がするんだけど結構なんか鉄の香りみたいなのがするなうんーこれあの温泉のまず3分の1ですからねあのこんな風に外でもねちゃんと一応洗うところがある、まあ、他の2か所にも多分あるんでしょうまだ知りませんがでびっくりしたんですけどこれ別になんかただにしてもらったからねあの無理やり褒めてるとかじゃなくて普通にすごいなと思うんですがあのあそこから1か所出てるじゃないですかねで 次にあっちも1か所出てまして2か所から出てくるっていうのはあんまり見ないパターンですよそしてまた熱いがちょっちょら熱いあお湯は当然源泉かけ流しでございます足をちゃんと拭かないといけなかったなじゃないとここがびしょびしょになっちゃいますからねタオルも持ってきていただいちゃいましたんでまずかけるが必要ですねちょもうちょっとお湯の出口から遠いところにしよう まあ、あと温泉原理主義者は一応、かけ湯でいいという話なんですけど、やっぱシャワーでしっかりと洗ってから入ろう。 温泉の正しい入り方ってまあいろいろ言われるとは思うんですが私のよく聞くところでは湯の町とかに行くとまずこれで体の汚れをざわざわ洗い流してその後これに入って体を温めてからシャワーで体を洗って、えー、最後にもう一度お風呂に入って出るとまあいうのがあの、よくあるパターンなんですけどもまあ実際には先にシャワーに入ってほしい人が多いんじゃないですか多分よし入るぞおおおおおなかなかいい湯加減だなよいしょ ああチッチチチと言いたいとこですがあのまあ、私はねあの、ぬるいお湯ばっかり入るもんですからあの、ちょっとでも41度とかのお湯でもう暑いとか言ってるんでえ皆さんそんなに暑くはないちょうどいい湯加減だと思いますよなんかねちょっと暑いと感じるお湯に頑張って入ると体の内側からなんか快感物質みたいなのが出るらしいって聞いたことはあるなそれが癖になって45度とか46度のお湯に入る人もいるらしいんですけど あまり体をリラックスさせる効果にはならないんで、本当はやめた方がいいし、ある程度年齢がいっている危険だとかついていることがありますね。ああ、でも慣れてきた。慣れてくると快適ですよ。これ別に変ななぜの損択とかね、いう、そういうんじゃないんですけど、あの、1万2000円で2食ついて、こういうお風呂3種類使えるんだったら良くないですかそして、後ろ。これですよ。打たせ湯。ビデオカメラと、 私とどっちが耐えられるか勝負いやそんな勝負しても何にもなんないなどっちかが壊れるまでやっても誰も得しませんからねちょっとこのビデオカメラには離れたところで見守ってもらいましてあこの歌つゆっていうのはなんか頭にやりたい気がするんですけど頭にはあまりねやらない方がいい頭はなんか一応汚いとされてますんであの頭使ってるものをこう湯につけるっていうのはね多分嫌がられますよだから肩とかねおーおおおお あ, あいいいい感じいい感じ こういう感じですよあいいねいいねあまり暑くもありませんしね強、えー、すぎるということもなくてちょうどいい刺激だわうわあ前方に水を飛ばしてみたんですけどビデオカメラが締め上げてるわこの黙々と上のこの屋根の感じがいいですねで周りは全部ここの温泉この旅館なのかな 全部木造 の, の建物で取り囲まれててこの松がまたいい味を出してますわしかしなんか男のくせにちょっと痩せすぎてますよねあんまりこんなガリガリじゃどうすんのと思うんですけどもうちょっとねあのまともな体格になりたいなと思うんですがなかなか頑張っても太らないもんです私フロアだった後に外にこういうところにこう用意されてるベンチとかに座るのが結構好きなんですけどもある程度ここで体を乾かしながら一方で頭などをつきますしし YouTube に公開するほどでもないけど本当に私の足を細いに気持ち悪いななんとかなんないのこれいろいろねタンパク質を多めに取るとか脂質も取るとかやってはいるんですけど大切なんだろうなととりあえずこのお風呂は上がりましてまあ、こういうやり方でいいのかちょっとわかんないんですけど、ね、下がびちゃびちゃになっちゃうけどでもちょっと自分の座ったところは一旦きれいにした方がいいっしょ ゴシゴシしてもう一回ぐらい流しとくかとちょっとでいいと思うんですけどねまあ、気分の問題かもしれないけど一応ね次の人がここにあいつが座ってたっての知っていい気分はしないだろうからな上がる前に必ず足を拭いてここの足拭きマットではもう本当に最後に残ってるわずかな湿気を吸収させるって感じねびちゃびちゃな状態でここに上がるってのはね、ちょっとマナー違反だと思う個人的には 体がさらさらになった感じ。いつもの風呂上がりとは、ちょっと違う匂いもしてきます。ふんふん、石鹸の匂いとも違いますよ。じゃあ、続いてのお風呂はこちらですけど、平安風呂と書いてありまして、アイデア風呂。私は可愛いリンゴちゃん。リンゴちゃん、どっかで聞いたことあるワード。お肌すペスペ、リンゴ風呂。リンゴと楽しい、したときは。この中はリンゴ風呂でございます。 で、中に入りますと、ですね、こんな感じなんですけども、古そう、今のご主人のおじいさんの代に作られたんだそうでして、建ててから4 5 0年ということでした、湯屋建築っていって、ね、上のところ、穴が開いてますけれどここから湯気を逃がしていって、中に湿気がこまらないような構造をしています。で、えー、こちら、また湯船と奥の方にですね、りんごがぷかぷか浮いております。ただいまリモののの終わりの時期です。 ですから、この長野は青森に次ぐりんごの生産地なわけですがこのように今日ここへやってくる途中でもたくさん見ましたりんごの畑のそのりんごの実を。 浮かべてですね、まあ、実はあのまだコメントしてませんでしたけどもこの建物に入った時点で、ね、すごくりんごの香りがポンと漂ってるんですよこんぐらいでもね結構香りがするもんなんですよね切ってあのそのまま切ったやつを中にポンポンぶち込むぐらいじゃないとりんごの香りなんかしたいんじゃないかなと思ったんですけどこれでもねなかなかりんごの、えー、雰囲気が出ておりますで、えー、いつもであればもっとたくさんりんごはあるんだそうですが皆さんご存知の通り去年の10月に 台風がかなり強いやつが長野県を襲いまして千曲川があふれで、そして北陸新幹線が使ってだメになってしまったり大勢の方が亡くなったりということがありましたがりんごもその機会をかなり受けまして私も使ってしまった新幹線を見に行ったんですがその時にりんご畑たくさんあるやつのりんごがもうことごとく落ちててどれももうとてもじゃないけど食べられる状態ではないとそんなふうになっておりました。ななののでで今年長野のリンゴは大変少ないそうですだから まあ、お湯の中の一部にとどまってはいるんですけども、それでもね、あの結構いいリンゴプロって感じですよ。みんなぷかぷか浮かびます。香りもよく漂うんですが、もうそろそろ一般の方が入って来られる時間になるということで、ちょっとね、カメラ回しながらそれはまずい。一旦退散。ザバー。 で、このリンゴ風呂の建物は昭和50えー、失礼50年ぐらい前に建てられたという話でしたけどもこの私のいるこの建物はね、明らかにこっちの方がこう新しいわけですよ、これはどういうことかとこの旅館、元は明治の建物なんだそうです、もうなんか明治の建物ばっかり最近では泊まってるんですけどね、これもそうかと思にまたたまげるわけですが、えー、明治20何年とかいう話でしたけどね。 で、えー、ここだけ昭和の時代に建てたところなんだそうです。これも立派な湯屋造りですけどもね、まあ、ともかく、えー、今からこの地図を皆さんにご覧に入れますがまあ、こういう形でして、えー、私の泊まっているこの建物本体がこのようなこの字の形をしておりましてこの赤いところが後からの増築部分でこの、えー、リンゴ風呂の建物でございます。で、でここの緑の、失礼青のの緑部分はこの池です。 この黒い部分が明治の建物、私の建物え止、ー、まってる部屋はだいたいこの辺にあるというわけです。中が綺麗にリニューアルされてますからね。そんな古いようには見えないですけど。でも確かにこの一段の登り方とかはどうことなく？古さを感じるところはあるけどね。でもこれも新しくしてんのかな？確かによくよく考えるとね。これめちゃめちゃ低い。昨晩膝の当たりぐらいまでですんで。 こ酔っ払ってトトトーンっていったらもう大変ですよこれね2階の部分か ら, そからガラガラと開けると形もすごく分かりやすいと思いますこの部分が後で作った昭和の建物で周りを取り囲んでいるこの白壁の建物は明治20年代の建物ということです正直正面の入り口からではこんなに大きい旅館だと分かんなかったな 昔の建物ってのは油断ができないですからね。なるほどな、ここが行き止まりか。夜遅くと他のお客さんもいるかもしれないんで、ちょっと声は控えめでやりたいと思います。<音声>じゃあ、すっかり遅くなりましたので。 まあさっきもね、一旦休憩でもうすでに寝てしまったんですが、このふかふかの上に毛布がかかっている布団で休めます。ただ、ここにこんなね、いいものを見つけましたよ。はい、プチ。おお、やっぱ予想、おぉ、これ天井にこんな、結構なことじゃないですか、じゃあ。この部屋の暖房はこれだけど、多分つけなくてもそんなに寒くないんです。喉が弱いんでね、暖房とかつけると、たちまち喉が痛くなるということになります。おお、最高だね。 よっしゃーああさっきあっ温めた自分の体温、の布団がまだ保っていてくれましたじゃあマスクしたまま寝ようおやすみなさいまた明日まだ紹介していないお風呂など皆さんにご覧に入れますまた湯田中温泉の街歩きもしなきゃね 本日は2020年の3月の10日でございます中庭のお魚がたくさん泳いでおります今朝の8時20分朝食が8時30分からですが、まあ、ちょっとね遅くなるということはあのお伝えしてありますんで、まあ、ち, ょちょっとだけですけどほんのちょっとだけ遅くなって、えー、先にお風呂に入ってから朝ごはんにしたいと思います3つ目のお風呂ヒノキ風呂とありましてただまは男性用なんですが僕はね貸切対応してるらしい誰も使ってないかな 寝みなさそうだな、夏以上見ればわかるけど服はありませんそしたらね、足に行くにはこの鍵をかければ、これ私専用になるとまあここはそういうやつらしいですね、ただ一応男女の時間はあるみたいここはね、こんな檜風呂なんですけども 樹齢450年とかどっか書いてあったあどこだあ、くるくるくるくるく木のヒノキを使っております。木礎わかります、えー、あの昨日ですね、動画見てもらった方、ありがとうございます。あの、塩尻の南ポリ長井とかあったじゃないですか、もうちょっとそれよりもさらに南かな。木礎のあたりでは大変高級なヒノキ、えー、もうブランドの木材が取れるということになっております。暑いかな。 まあ、ちょっと暑いけど、ごく標準的な温度だな、少しだけ私は水入れてもいいかかしなんでね、うわー、目癖なんとかしないのかな、ああ、でもとても温度になれればいい感じだ早くお風呂に入ろうと思ったら、利益使ったんですが、まず、ちょっとやっぱり喉が痛くなってしまったんで。 そんななに広くいけどね、おに入 っ, てちょっと湿度を補給 し, してすぐに直しちゃおうということでそれからまあ、朝ごはんを食べるにあたって先に風呂に入っていた方がいいんでしょう、ご飯食べたあとにねお風呂に入ると全身に血流が回ってしまってそして消化がかなり悪くなるそうです上がりますとそのままの流れで朝ごはんの時間でございますおなじみ旅館の朝定食セット 朝ごはんもすごい充実してますけどそんなものすごく量が多いとかそこまでではないなまだでもご飯はいっぱいありますからねこれはちょっとさすがに食べきれないな一人では朝だもんで多少カフェインが入っても大丈夫でしょうお茶まあこれ入れすぎですかねあんまよくわかんないですね最近お茶入れるってことしなかったからなこれで 結構面白いタイプだな、こう中がこんなにこう広々してる。おはようございます。ようこそ、濃野へ。山の内温泉郷。山の内温泉郷という言葉が初めて聞いたな。まあこの周辺のね、えー、長野市から、えー、電車で湯田中まで、来て、そこからさらに乗り換えていくような温泉地がいっぱい書いてあるんだろうと思うんですが、私は知ってるのは湯田中と、えー、渋川林、地獄谷は知ってますけど、他は知らない、結構いっぱいあるんですね。ソシには その通り信州の山の幸、きのこがたくさん、そしてまたこれは、これはわらびですね、山菜。したらもうお腹いっぱいになったあとねずっとこの こ, ここにはこたつで、ポカポカと温たまっていったんですけども、チェックアウトの時間になりました。これで、えとりあえずここの滞在は終わり。しかし、西福村さんではえサービスとして、ですねここの車で、この先の神林温泉というところまで送っていただけるというものがあります。 売所温泉というのはそこからさらに30分ほど山の中を歩きますと、えー、有名な海外の方にも知られているニホンザルが露天風呂に入る、えー、その光景を見ることができる場所があり、えー、そこまで行きは車で送っていただけるらしいで、帰りはこの湯田中温泉までそこから来るバスに乗って帰ってきてでここに預けさせていただいた荷物を持って電車に乗って帰るというのが、まあ、お決まりの観光コースおそらくここへ来た人のほとんどはもうニホンザルを見に行くんじゃないですかねというわけで。 旅館の滞在は終わりですけども湯田中温泉にはまだまだおりますおんか前から見るとねちょっと大きめの一軒家って感じなんですけど。